ネコワンワンちゃん猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ワネコワン」ネコワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします飼い主さん ワンちゃんのお散歩どうしてますか散歩をするときに知っておきたい大切なポイントをプロの訓練士さんに聞くよもしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です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 ハグという指示でかわいいポーズをしているのはショコラちゃんとランちゃんここは日本ケアドッグ協会の犬の幼稚園ワンちゃんを預かって遊んだりトレーニングをしたり他の犬に慣れる訓練もしていますいやーもう3月になりましてワンちゃんたちもあったかく外出たいなっていう季節じゃないでしょうかさは宮上トレーナー ワンちゃんのお散歩についていろいろ教えていただきたいと思いますよろしくお願いしま す,、はい、し ま, すまず散歩って、まあ、私の場合暇な時にブラブラ歩くっていうイメージなんですがワンちゃんの散歩となると違うわけですかそうですね まあえっと、犬っていうのは基本的にやっぱりおうちの中最近は室内犬が多いので、まあ、おうちの中の限られた範囲もしくはまあ外側の方でも、まあ、つながれてるこのリードの長さの範囲でしかやっぱり動けないのと、まあ、景色も変わらないですしやっぱり気分転換っていうのはすごく重要になってきて、まあそうですね、人間もお散歩を気分転換に行ったりとかあのウォーキング してる人とかも多いと思うんですけどまあ自分のやっぱり体の健康の維持のためにやっぱり動く歩く景色が変わったところに行くお出かけするっていうのはすごく大事なことになってきてそれは犬も同じことでまあ、特に犬も犬が大事なことかもしれないですねなんで自分の健康の維持とまあ、飼い主さんとのコミュニケーションを取る時間っていうのもお散歩の中で たくさんできるかなと思いますはあはあ、今聞いてると、はい、体の健康 も, もちろんだけど、はい、心の健康、はい、そして飼い主さんとワンちゃんの絆づくりのためにも大事な時間なんですねそうです欠かせないですねやっぱり犬を飼ったら必ずお散歩に1日最低2回は行ってほしいかなっていうふうに思います飼い主さん <笑>大事ですよ。<笑>なくてはいけません。<笑><笑>そうなんだ、ね。はい。その大事な散歩で失敗しないために、日本ケアドッグ協会のトレーナーさんにしっかり教えてもらうよ散歩をする前に、はい、ちょ注意すること、気をつけたいことってありますか？はいえー、あこっちです。こっちです、ね。<笑>こっちでね。こっちでお願いします。<笑>っ<ち><笑>えっとまずまあ。 この子は首輪なんですけど、はい、まあハーネスや首輪リードが破損してないかチェックして、はいえっと、犬の安全をまず確保しましょうか道具のチェックですね切れかかってないかとか朽ちてない か, とかそうですねこれがしっかりなす管がナス缶がはい、閉じれるかどうかよくなんかこうずれてたりします、ね、あそうですね、はい、もしダメだったらこうパーッと逃げられたりそうですね安全が。 これは毎回チェックするそうですね外に出るときはチェックしてあげたほうがいいと思いますこれも緩さとかは良かったんですかあ、良かった で, したあですね、うん、一応目安としてはこのちょっと喉元の上の方に上げてもらってここの周囲とここの周囲は違うんで長さが、うん、なんで。 一番トップですね。上にこう上げてもらって、ここの首の長さがえっ、ー、とだいたいまあ指が2本、3本入るのが目安とされています。まあ、ちょっときつめの方が散歩時は安全かなと思います。 最近あの フ, レフレキシブリードって言いましてこうビヨーンって長く伸びるようなリードをよく見かけるんですけどもまあそうですね広い場所だとあれでこういろいろワンちゃん自由にお散歩したり匂いを嗅いだりボール遊びしたりっていうのはすごくいいと思うんですけどもまあ歩道だったりとかあの狭い道っていうのはあの伸びてしまうともちろん危ないですよね人に飛びかからなかったとしても。 行った先のその人がワンちゃんが嫌いだったら怖いですよ、ね、やっぱすごく怖い、うん。有効的であっても、あの、わからない人も多いので、あの、そういう時は、まあ、しっかり短く。短く設定しておくか、まあ、短いリードと、その伸びるリードっていうのを。二つ持っていくと、うん、まあ、よりいいかなと思いますね。ダブルリードっていうやり方もあるんですね。はい。そうですね。あの、まあ、逃走防止のために、まあ、一つの。 リードだったり1つの首輪だともし切れたりとか外れてしまった時にやっぱりどうしてもあの逃げちゃう子っていうのはすごく多いのでそういう時のために2つリードをつけたりとかえっと2つ首輪をつけたりとかっていうことによってまあ1つがこう切れたりしてしまってもあの安全策として2つあるとともっ保険のですね保険のリード保険の首輪をつけていただくとよりいいかなと思いま す, いいです、ね。はいね、はい、なるほど、はい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 フェレット、ウサギハムスター小鳥など心配事は何でもご相談ください一緒に解決していきましょう一色動物病院外に出る時なんですけど、えっと、玄関から出るときに、えー、犬が急に犬から飛び出すと、えー、事故に遭う危険性があるんで、うん、犬を一旦玄関に静止させて えー、と人がまず開けて、えー、外のチェックをして安全が大丈夫のであれば一緒に出てあげた方がいいと思います犬を先に出さないそそうです、ね、そうでですすねかじゃあ宮上さん、はい、気をつけたいことってありますか 気をつけたいことはですねやっぱり、えっと、ワンちゃんが嫌いな方からしたらやっぱりおしっこマーキングしたりとかあとはまあちょっとマナーの悪いお散歩っていうのはあのー、やっぱりワンちゃん苦手だなって思う原因の一つでもありますしよくお話も聞くのでお水を持って行ってもらってであちょっといけないなっていうところにしちゃった時はじゃあっお水で流す。でその後に えっと、ペットシーツでその流したお水っていうのを吸収するとよりあのマナーとしてはいいかなと思いますね。 はい、あとはまあもちろんうんち袋を持っていてもらって必ずまあうんちは取って持って帰ってお家で捨てるうんちがちょっと緩かったりとかする時もあるアスファルトとかこう下にべちょってついちゃうこともあるのでなのでウェットティッシュとか、まあ、ティッシュペーパーとかを持っていっておくとよりいいかなと思いますアスファルトの上にペットシーツを敷いてできるようにしてるしつけもあるそうですねありますねはい、まあ、おしっこしてほしい時は「シ、まあ、ーシーシーシー」って言うとおしっこしたりとか でそれができてる子はどこに行っても例えばペットシーツを敷いてでこの上でおしっこだよっていう声かけをしたらその上でおしっこをするっていう風にトレーニングすることもできます。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 日用品、おやつ、団ですかね。おやつ、まあこういうポーチとかに入れておくと一番両手が使えるのでいいかなと思います。日付しながらお散歩。はい、そうですなるほど。じゃあ散歩の場所とか時間とかで気をつけたいことってありますか。はい。 やっぱりボール遊びしたりとかこう走ることもワンちゃんの発散としてしてほしいのでやっぱある程度広い場所っていうのにも行きたいのでまあそういうまあ河原だったりとかまあ空き地っていうんですかねそういうえっとしっかり走って運動できるような場所まあ今うちは幼稚園とかやってますけどもドッグランとかもありますしやっぱそういうところを見つけることそうですねしっかり発散させたい時はそこに行って。 ボール遊びでたくさん走るとか最低1日2回最低30分以上は行ってくださいっていうふうには言ってるんですけどもまあ先ほども言ったようにそれもあの犬種だったり性格だったりっていうので違うのとあとは。 ただこうふらふら歩くだけだとやっぱ発散にならない子っていうのも多いのでなのでさっき言ったこう広い場所でボール遊びとかおもちゃで遊ぶ一緒に走るってい う, こう思いっきり発散できる場所っていうのもあの必要な子も多いのでなのでそういう場所もいるかなとは思いますね。はいますます何あありますかえっ、ー、っと、まあ、季節によっても 犬が危険にさらされる夏場の日中のお散歩とかそうですね、まあ、そういった時間のお散歩は控えて、まあ、犬の安全を守ってあげた方がいいかなと思いますじゃあお水とかもしっかり持ってってということになりますね。すねはい、途中飲ませてやるのは大事なんですか まあ、帰ってからでもいいですけどあの途中飲ませてあげてもいいですそれはま あ, あのその子によって様々ですね大和くんうれしそう CM の後はお散歩中のチェックポイントだよペットは飼い主さんだけが頼りです 顔前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう年をとって介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って買いましょう九国道196号沿い伊予北条駅より車で3分松山市北条辻松山北条動物クリニックは。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 いざ散歩をし始めたら、何をワンちゃんの何を見てあげればいいですかね？答えにもよるんですけど。散歩中に何かに怖がってたり、とかまあ、キョロキョロしてたりとか、えっと尻尾が下がってたり、とかっていう犬はまあ、散歩に対して怖がっているケースが多いです。で、何に怖がっているのかとか。 そういうのまあしっかり観察して視線とかそうですね視線だったりその時の状況ですね周りに何があるのかとか何が車が来たらあ か, んかそうですねその場所だったり状況を把握してあげて社会科トレーニングが必要になってくると思いますでそのトレーニングがわからない場合は トレーナーさんに相談して慣れさすトレーニングを積んでいってあげた方がベストだと思います社会科トレーニングって初めて聞いた方がいらっしゃると思うんですがどういうことですか犬がまあ人と生活する上で物だったり音だったり匂いだったり環境だったりいろいろ 状況が変わってくると思うんですけど、まあそういったものに適応するように慣れさせていくことを社会化と言います。なるほど。それとも慣れないと生きにくいですもんね。そうですね。ストレスがかかってしまうので、ちょっとでも減らすためにいろんなものに慣れさす状況に慣れさすっていうのは大切になります。 僕が考える犬にとっていい散歩とは飼い主さんが、えー、と何々しなければならないっていう、えー、考えを、えー、持, た持たずに散歩することがいいかなと思いますお散歩で必ずここを一周しなければならないとか必ず左側について歩かせなければいけないとか まっすぐ歩かなければいけないとか、うん、そういったことはまあ人間の都合であって別に U ターンして帰ってもいいですし小型犬ならまあ子犬とかだったらまあ抱っこしてもいいですし大型犬なら車で遠出して初めてのお散歩コースでいろいろ散策してもえいいんじゃないかなと思います、うん。 ワンちゃんにとってすると散歩って何なんでしょうね。運動と息抜きかなと思います。体が動いて気分転換ができたらオッケーということなんですね。そうですね。あとはまあ日光浴のためにもえっと日中外を歩くことは大切かなと思います。あはで固く。 し質化とか考えることも、ね、大丈夫だと加藤さん的には そ, そうですね。まあもちろんマナーを守って、えっ、ー、とまあ地域によっていろいろ散歩コースが違うと思うんですけど、まあそれを把握しながら、えっ、ー、と犬主体で散歩してあげるのがベストかなと思います。今日はちょっとなんか乗り気じゃなさそうだからもう帰るかみたいなのでいいんですか。あ全然大丈夫です。そうなんだ。はい、目から鱗<笑><笑>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 個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど、何でもご相談ください。日本ペット協会。猫は、ワンちゃん散歩させる上でこれはちょっと NG って思うことってありますか？まあコントロール不能になっている状態っていうのはすごい危険ですし、うんはい、まあワンちゃんの経験的にもあんまり良くないので。 はい、やっぱりもう引きずられてどうしようもない状態になっているとか<笑>、はいまあ、こう首輪でこうずっと首がしまったままぜいはぜいは言いながらこう歩いているっていうのもまあ気管にも悪いですし<笑>、はい、っていうのはちょっと NG だと分かってても飼い主さんだけもうしつけできとらんのじゃってことあるじゃないいですか<笑>そうです、ねはい、どうしたら い, いですか。<笑> やっぱりどうしても散歩って嬉しいので、あ, あの興奮そうですね興奮してしまうんですけども、はい、やっぱり散歩に行く前にやっぱ興奮を落ち着かせて行ったりとかどうやって落ち着かせるんですか？<笑><笑>まあ、さっきのあの松本がドア出る前にはいシッスわお座りしてたりとか落ち着けようみたいなそうですねやっぱりこう見た目が座ってる。 っていうのでまあ一つ落ち着いてるのもそうなんですけどもやっぱり時間をやっぱりゆっくりかけてあげてその一瞬座ったから OK みたいな感じになってしまう子もいるので座ってしっかりあ落ち着いてるなってなってからドアを出たりとかでドアを出て「よいどん」みたいな感じでまたこう引きずられてしまう方はじゃあドア出てもう一回落ち着くっていうことだったりとかまあお散歩しながらちょっと止まって。 落ち着いて、うん、まあそこであのお座りの練習してもいいですし、うん、ご褒美あげながらね、うん、そうです、ねはいはい、とかあのおやつ探す練習とかでもいいですし、まあ、さっき言った日光浴大事って言いましたので日が当たるとこでこうポカポカぼーっとするだけでもいいのでい主さんの時飼い主さんにも息抜きお散歩の中で息抜きしてほしいのでずっと引きずられてるとなかなか ね, <笑>的にもね<笑>、うん、散歩に行くのがどうしてもやっぱ面倒くさいなとかこう。あのー コントロールできないから嫌だなって思ってしまうと思うんですけどもやっぱ休憩挟みながら、はい、落ち着かせながら自分も落ち着きながら、はい、あのもうふらふらゆっくり散歩うんでいいかなと私は思いますね。これくんくんくん大事なんですけど、はい、たまにこう人間の食べかすが落ちてたりとか、はい、あとは鳥の死骸、はい、鳥はすごい危険ですね。はいあの 食べちゃうと骨が刺さります、うん、鳥は細いので見てないと見て、ね、ないとしてる中でもクンクンしてる先っていうのはあの飼い主さんがしっかりこう安全を確保してるところでクンクンさせてあげるっていうのはすごく大事です。あとは他の子のうんちとかおしっことかの中にあの今コロナウイルス流行ってますけどあのウイルスが入ってたりとかしてうつることもあるので。 あんまりこう過剰にかいたりとかこうペロペロなめたりとかってするようであればあの忙しい人とか、はい、長時間歩くのはちょっとっていう人が 原付とかでやってることあるじゃないですか、<笑>あれどうなんですか。そうですね、まあ確かにこう走らせるっていうのもさっき大事って言いましたけども。まあ発散のために走ら、走らせたいっていう気持ちもすごくわかりますし。まあ今まではお散歩、原付はさすがにこう道路交通違反ですけど。自転車でやっても何も言われなかったことが、今まではあったと思うので。時々見かけますけどね。ねあれワンちゃん的にはどうなんですか。確かに発散にはまあ走ってるっていう意味ではなる。 とは思ただからそのやっぱり中でもやっぱコントロール人がやっぱり止まったら一緒に止まるとかあのー、なんていうかなこう例えばえっ、ー、とそうですね前からワンちゃんが来たらそっちにワ ン, ワンワンワンワンワンって行ってしまってもう自転車にバンとぶつかっちゃうとかそういうのが多分多かったので交通 法的に違反になっていったんだと思うんですよね。はい、危険ですよね。そうですね。うん、まあちょっと匂いを嗅いだりできないじゃないですか。そうですね。<笑>まあ匂いを嗅ぐこととその体を動かすことというのは確かに別にはしてほしいかなとは思いますね。ちゃんと嗅がせる時間も取らないと。そうですね。うん、自転車はオッケーなんですか。自転車は交通法的にはダメです、はい。はい。ダメです。ダメです。気持ちは動かせたい気持ちはわかるんですけど、うんうんうん、まあ。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 建築家になってなれるかも夢を広げるペローグループ足の裏肉球のとこですかそうですうこれは刺さってないかみい、うん、はいそうです火傷してないかとか刺さってないかのこどあの切れてないかとかしてるスタンドスタンド 後足もこのように後ろ足もへぇー綺麗な足のじゃないないえいいえいい子だねでは、まあ、爪の長さです、ねはい、爪の長さ爪伸びすぎてないかああこ れ, れかか爪伸びてたら散歩もしにくいんですかねまあ散歩することによって削れるっていうのもあるんですけど、うん まあ割れてたりとかする子もたまにいるんで、はあ、体の方も、うん、そうですねお腹とか、うん。それからぬくくなっていくとマダニとかも心配ですもんね。まあ、ねお腹大丈夫かな。お腹何を見てるんですか。お腹はまあ汚れてたりとか、うん、それこそあの草で切れたりとかすることもあるの で, で。あとは。 目, ですね、目, を目の中にこう変なもの入ってないかなとか、えー、それでは松本トレーナー、はい、飼い主さんに一言メッセージどうぞえー、っとまあ犬との、えー、一緒に生活する時間は、まあ、大体15年と言われてまして、まあ、短いのでえー、っと一緒に、えー、っとお散歩に出かけて、まあ、楽しい犬との生活を 送っていただきたいなと思います貴重な時間なんですね、散歩っていうのは ね,、うん、そうですね<笑>大事なんだねメアウェトレーナー、いかがですか、はい、そうですね、まあお散歩の中でいろいろ困ることってすごく多いと思うんですけど吠えたりとか引っ張りとかあとはもうさっき言ったコントロール不能な状態っていうのはすごくあると思うんですがうもう犬により違いますので あの怖いのかそれとも楽しすぎるのかとかっていうところでこうアプローチの仕方っていうのは変わってきますのでなんであの専門家をやっぱり入れていただいてあのうちだったらまあ犬の幼稚園でこう社会化して人に鳴らしたりとかあとはえっとしつけ教室だったりであのマナーの練習をしたりとかあとは訪問トレーニングと言いましておうちにお伺いして実際の散歩コースでどういうふうに対応したらいいのかとかっていうのも。 あのやってますので、なんでそういう専門家を挟んでいただいて、どの方法が最善なのかっていうのを。えっと分かっていただいて、トレーニングしていてほしいなと思います。じゃあ、お悩みの方、とりあえずプロに相談してみたら、解決法が見つかるよってことですね。ねそうですね、はいお。お二方頼りにしてます、ね、<笑>頑張ります<笑>、はい。ありがとうございましたあま。ありがとうございました。山ちゃん、ありがとう。はい。<笑><笑>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 ネ、ね、コワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。